今日はですね人生つまらないなぁ面白くないなぁと思った時ほどまるをしようっていう話をしていこうと思います僕も昔人生面白くないなと思ったことがありましてで実際にそういった時に何をしたのかで実際何何したら面白かったのかっていう話を今日はしていこうと思いますで皆さん結構退屈な時ってありませんか なんでこんなに会社勤めして12時間ぐらい一日働いてでその会社のためにその睡眠をとって会社に行くために仕事をしてみたいな感じでもいろとストレスがたまると思いますで僕もすっごいストレスがたまってて毎日面白くないなと思ってたんですけれどもそこからやっぱり人生って1回しかないからこれを変えていこうというふうにマインドハックしてどんどんどんどん自分の中でポジティブに生活してきました今日は何をしたのか大人ほど 何ををすすべききかってていう話をしていきます僕のチャンネルではこうした大人ほど〇〇仕様だとかコスパのいい生活ミニマルな生活だとかライフハックの話をしていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日は大人ほどまるを仕様という話なんですけども何だと思いますか僕の中で一番だと思うことは旅をしましょうという話です これああなんだこんなことかって思った方もいらっしゃると思うんですけどもアイデアは移動距離に比例するっていう風に言われてるんですよこれ高潮剛さんがよく言われてる言葉なんですけれどもどういうことかっていうと移動すればするほど移動距離が長くなれば長くなるほど面白いアイデアがどんどん降ってくるって話ですこれどういうことなのかなって思いながらも結構僕も旅をしながらいろいろと分かることがあったのでその実体験をシェアしながら暇な時ほど えー、面白くない時ほど、えー、旅行しましょうって話を今日はしていきますで、三つのパートにわけてお話をするんですけどもこれ何かっていうと一つ目が、えー、旅行先で感化されるっていうところですやっぱり移動していくと何が面白いかっていうと旅行先で面白いものに合うんですよ例えば見たことのない景色だとか見たことのないほど綺麗なお城だとかっていうのがもう観光地っていろいろとありますよねその中で見るとわあすごいなとか あこれどういうふうに作ってるんだろうっていうふうに思ったりしませんか僕もあのスペインで、えー、バルサロナに行った時に桜田ファミリアを見たんですよこれやっぱり あ, あれだけ人が並んでいてあれだけみんないいねいいねいいねっていうふうに言ってる理由がわかるなっていうぐらいやっぱり圧倒されるんですよねあの建造物すごくないですか桜田ファミリアってでそういうふうにもういろんなところに行くとなんだこれとかえー、どういうふうに作ってるのとか ここれ何なのっってていうふうに思うことって結構ありますよね旅先で感化される旅先でいろんなことを感じるっていうのはすごくポイントで移動距離に比例するっていうところの話に戻すとやっぱり移動する場所場所ですごく面白いものに出会えるというところが一つ目のポイント で, で暇だからこそ人生がつまらないなと思う時こそ自分がやりたいことを実際にやってみるっていうのがポイントかなと思ってます。 なんで一つ目、まずは旅行してみるというところで、旅行先で感化されるからこそ面白い人生になるというところです。一つ目が旅行先で感化されるというところでした。次何かっていうと、二つ目は出会いから刺激されるというところです。例えば海外で旅行した時に、海外に住んでいる日本人の方に会ったりすると、すごく価値観が変わったりしますよね。 例えば日本の〇〇っていうとこに住んでいて例えば福岡に住んでいてこの人生が面白くないから日本を飛び出して海外にいますとで海外行くとやっぱりいろんな生き方があって僕も昔スイス人に言われたのがお前は自分の人生生きてるのかっていうふうに言われたんですよねそういうふうにあの自分の選択を客観視してもらってそこからズバッと言ってもらったりするとすごく面白い体験が生まれますあ そういうふうに思われてるんだとかあ日本人ってめちゃくちゃ閉鎖的で保守的なんだなとかっていうふうに実際やっぱ海外に行くとで海外に行った先で出会った人から刺激を受けることによって感じたりするわけですよねなんでそういうふうになるのかとか、えー、人生ってどうなのっていうふうに考えるきっかけを与えてもらえる意味で旅とか、えー、海外で出会う人から刺激されるっていうのがいいのかなというふうに思っています僕もやっぱスイスの人とあとはね親友が あのコロンビア人がいるんですけれども、コロンビア人の友達に会った時にすごく感化されました。えー、刺激されました、えー。コロンビア人の彼はあの当時ね5歳ぐらい差があったんですけれども、僕は20歳ぐらいの時に彼が25ぐらいだったんですけども、すっごいレディファーストが得意なんですよ。それを見てあかっこいいなこういう風なレ。 レディファーストっってていいう文化って日本にないなと思ってでその彼に教えてもらって「レディファースト」ってこういうふうにやるんだよとか、えー、エレベーターから降りる時にはあちゃんとボタンを押しながらあのドアをこういうふうに押さえて押さえることによって安心さ せ, てさせるんだよっていうふうに教えてもらったりだとかエスカレーターを上、えー、る時にあのちゃんと女性を先に。 乗せてで、後ろで落ちてこないように支えるんだよとか、逆に下るときにはあの落ちてこないように先に自分が乗って、で、先に乗って抑えるような感覚であの先に乗ってレディーファーストするんだよっていうようなレディーファーストの方法だとか教えてもらったりしちゃうんですよね。そういう風にやっぱり出会う人から刺激をもらって、出会う人から教えてもらうというところも面白いポイントかなと思っています。で、僕もそれまで人生面白くないなと思ってたんですよ。全然楽しくないな。でも 人生1回しかないんだからこういう時こそ自分がやりたいことやろうっていうふうに思って留学したりだとかあとは旅行行ったりだとかっていうふうに活動していきましたやっぱりやりたいって思うこととか食べたいなって思うこととかそういったもうちっちゃな欲求でいいんですよちっちゃな興味でいいんでそういった興味を実際にやってみるとかっていうことで今回は旅行するっていう話を持ってきましたまず2つ目出会う人から刺激されるところなんですけども出会う人を だとか旅先で出会う人を大事にしながら面白い話面白い体験をするっていうポイントです次3つ目未経験から感じるってとうころですやっぱり旅先に行くと特に海外なんですけれどももう自分が想像してないようなことって起きたりするんですよね例えば僕がアメリカに行った時に1週間5万円のウィークリーマンションに泊まりましたもうこれれは、ね、ホテルが全然取れなくて もう仕方なく1週間5万円の高いところに行ったんですけども実際もいろんな未経験がありました例えばシャワーが出なかったりとか例えばエアコンつかなかったりもう真夏だったんですよ40度ぐらい出てるマイアミのところだったんですけども真夏なのにエアコンつかないしでシャワーも出ないしで5万円払ってるのにななのこれっていう風に思ってで英語でクレームを入れてでしたらもうスペイン語で帰ってくるんですよねあっちちょっとあの 南の国に近いんでもうスペイン語の方が通じるんじゃないかっていうぐらいの場所でしたっていうふうなもう日本だと絶対ないじゃないですかそういうふうなことってでそういうふうなことがないにもかかわらずやっぱそんなこともあるんだ1週間5万円で借りたにもかかわらずそういった場所もあるんだっていうような未経験からやっぱり処世術だとかああのこういうふうな人生もあるんだとかこういうふうな体験もあるんだっていうふうにいろいろと乗り越えていくことによって強くなっていく。 自分ののの中で強くくななっていくってていいいいいうふうがかに思ってますやっぱりそういうふうにねあの海外で、ねえー、未経験だとかアクシデントがあったりするとそれを乗り越えるためにどんどんどんどん自分の中でプロセスを立ててどんどん活動していくっていうのが、えー、いいのかなというふうに僕は思ってますなんで3つ目に未経験から感じること未経験から乗り越えていくことっていうのはすごく面白くなります 旅先で感化されたり2つ目に出会う人から刺激されたり3つ目の未経験から感じるってことをどんどんどんどんやっていくことによっていろんな興味が湧いてくるんですよね。いいろんな興味が湧いてくると人生っ て, つまらないなっていうふうに思う時間すらもったいなくなってきます。 も最初はもう全然面白くなかったんですけどそれをやっていくことによってどんどんどんどん興味が出てきてあこれだったら人生面白くなるんじゃないかなとかこんな人生やってきたからこそ例えばアメリカのマイアミでこういうふうに英語でクレーム入れたりだとかあのスペイン語で話したりだとかっていうふうにもう乗り越えていく過程を過ごしていったからこそ人生って乗り越えられるんだ何があっても大丈夫だなっていうふうに思えるようになってくるんですよ。 どんどんどんどん移動していろんな体験をすることによって人生がより面白くなるという意味で僕が旅行する実際いろいろと旅行すると面白いこともつら、えー、いことも悲しいこともありますただただそういった刺激をされることによって、えー、自分の人生も面白くなってくるので今日は旅行が 面白いいいじゃないかなかっててう話をししみました2019年はですね僕コスパ生活を極めるような発信をバンバンしてきましたで今後はどんなことをするかっていうとコスパ生活はもちろんするんですけれども2020年はより海外の情報だとか海外の生活のリアルな部分も発信していこうと思いますこれはなんでかっていうとやっぱり今後ねあの海外に出ていく人めちゃくちゃ増えてくると思ってますなんでかっていうと自由な生き方だとか こういういに発信ししてててる人ってめちゃくちゃゃく増えてきましたよねなんで副業だとかフリーランスの仕事だとかっていうふうにもうそれを実際にやってみてそのいろんな人生の方法をゲットしてで日本での生活を安定させた人たちがより今度は海外に向けてどんどん出ていってあ海外の生き方の方がいいじゃんとか海外の生き方の方が自由で面白いじゃんっていうふうに思っている人も結構増えてきてるんでそういった人に向けても海外の。 情報だとかより日本と海外の比較だとかをどんどんしていこうと思います僕もアイデアは移動距離に比例するっていう風に言われてるようにどんどんどんどん移動して面白いことをバンバンしていこうかなという風に思っています今日の動画いかがだったでしょうかきま、えー、なしとつまらないと思ってる人ほど旅行したら面白くなりますよっていう話をしていきました、えー、今日の動画いいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいてまたチャンネル登録もよろしくお願いします今後ね色々いろいろと旅と、えー、旅行と いろいろしながら面白い話ができればなと思ってますどんどんどんどん行動しながらインプットしてえどんどんどんどん活動しながらアウトプットしていこうと思いますよかったらまた見てくださいねというわけで今日の動画ありがとうございましたまたお会いしましょうバイバイ